皆さん、千葉よさこいですよ、声が小さくないですか、会場にお集まりの皆さん、こんにち は, にちは、千葉県は千葉市より参りました、カリスマよさこいチーム、県千葉よさこいの未来を照らすチーム、カラスでございます、これから踊らせていただきます曲名を、カラスナンバーナリ、カラスみこしと申します、なんですが、千葉よさこい2019、 我々がトップバッターということはいきなりクライマックスですがよろしいんですかごちそうさまですありがとうございます我々が開幕飾るのにふさわしいチームだということをこれからの4分半で証明してみせますさらにはこの5時間後ファイナルステージ我々が間違いなく戻ってくるでしょういや戻ってこなければならないんですなぜだか分かりますか我々が 千葉よさこいの未来を照らす希望のチームながらですハードルぶち上げていきましょうみんな声出していくよおつき合いどうぞよろしくお願いします 「草のカリスマあがめば you、yeah.